おいおいおい、これはどういうことなんだみんな、教えてくれ。 はい、どうも皆さん、こんにちはのチェスということで、本日はですね、9月24日に開催されます、アニプレックスオンラインフェスの最新情報が入りましたよということで、まあそちらの情報を見ていきたいなと思うんですけども、まあ鬼滅の刃もね、参加することで、まあ有名なアニプレックスオンラインフェスでございます。で、まあこちらのね、最新情報入ったということで、早速見ていきたいなと思うんですが、まずはね、こちらでございますね、鬼滅の刃ということで、まあ皆さんお待ちかねかなということで、 なんですけどもえー、こちらがですね、えー、オーケストラコンサートが決定いたしましたということでございます。いやー、素晴らしい。これは嬉しいですね。で、まあ、こちらがですね、鬼滅の宴、えー、アニプレックスオンラインフェス特別バージョンということで、えー、開催が決定されたみたいでございます。はい で、こちらがですね、まあ、遊格編の、えー、BGM とかね、そういったオーケストラは含むのかどうかということなんですけどもね、含んだらかなり激アツな、まあ、オーケストラコンサートになりますよね。まあ、僕は個人的には、遊格編の BGM、とか、やっぱオーケストラで聴きたいかなって思うので、ちょっとその辺含んでほしいかなと思うんですが、ま、あそれはちょっと当日になってみないとわからないよ、と、お、いった形でございます。で、そしてですね、えー、肝心な、 タイムテーブルが出ましたよということで、まあ、当日、アニプレックスオンラインフェスの動きが、えー、こちらとなります。はい。まあ、ちょっとこれ見ていきたいなと思うんですが、まずオープニングですね。えー、こちらに鬼滅の刃オーケストラコンサート、鬼滅の宴 AOF 特別版が入っておりますね。こちら12時台ということで、えー、一番最初となっております。そしてまあ見ていきたいなと思うんですが、あれあれ ちょっと待って。鬼滅のや刃、ああれあ、ええないんだわ。はえ<笑>ちょ、ちょっと待って<笑>。<笑>おい皆さん、これどういうことですかえなんと、鬼滅の刃が書かれてる場所がオープニングしかあ り, ありません。しかもこれ鬼滅、これ オ, オーケストラコンサートじゃないですかこれ。えまさかおいえ 刀鍛冶おい。おい、どこ行った、おい。えまさか、やんないえ最新情報なしそんなことある。え、まじえ、そんなことある。で、僕、思ったのが、この新作発表っていうところ。うん。これがちょっと、まあ、鬼滅かどうかわからないですけども、まあ、一応怪しいかなとは思ったんですよ。まあね。 ちょっと皆さん、えー、嫌な予感がしております。僕はあの、鬼滅の刃がオーケストラコンサートだけで終わるというね、えー、嫌な予感がしているんですが、まあ一応ね、えー、まだね、わからないということで、オーケストラコンサートの、その流れで、えー、最後にブーンみたいな感じで演出あるかもしれないし、まだわからないよということなんですけども、一応ちょっと怪しいなと思ってるのが、えー、この3時台というかまあ最後ですね、えー、作品の最後。 新作発表って書いてある部分ですね。で、こちら新情報と書いてあるので、まあ、こちら発表されてないよということで、まあ一応怪しいなとは思うんですが、新作っていうのは、ちょ鬼滅の刃だけじゃなくて、まあ、普通に新たな、えー、アニメ化が決定する作品の発表っていう可能性の方が高いので、まあ、ちょっと皆さん、えー、っとですね、雲行きが怪しくなってき、えー、ております。はい。<笑>おい。 速報でこんな動画見たくねえ。マジで。みんな涙が出ちまう。うん。何を楽しみに生きてるんだってなっちまう。うん。で、まぁ、あ、一応、まあ、僕としては、まあ、ここで、もし、鬼滅の刃の刀舵の里編の最新情報の発表がないんだったら、えー、僕はですね、えー、この前後にですね、鬼滅テレビの発表があるんじゃないかなと思ってる。で、そこでの発表っていうのは濃厚なんじゃないかなって、えー、ちょっと思ってますね。 うーんちょっと時期的に、あの、なんつうの、このイベントじゃなくてっていう。 え、鬼滅の刃の、そういう特別番組で発表したいんだよね、みたいな。うん、そういう目論みが、えー、もしかするとあるのかもしれない、ということでございます。まあ、一応ですね、えー、こんな感じでございます。鬼滅の刃の公式さんが先ほどツイートされておりました。え、アニプレックスオンラインフェスのタイムテーブル公開、ということで、まあ、こちらの、えー、鬼滅の刃オーケストラコンサートの概要でございますね。で、こちらに関してなんですが、え、オーケストラによる生演奏とスクリーンに映し出されるアニ アニメ映像にて AOF2022 のイベント幕開けより約20分間にわたってお届けしますよということで、まあ、20分結構長いですよね、うん、僕あの最初10分ぐらいかなと思ったんですけどオーケストラなんで20分ってなると、まあ、これ最新情報絡めてくる可能性はな、まあ、きにしもあらずだよねと いうことでございますので、ま、さすがに20分間となるとね、ま、あ期待はま、あできるかなとも思いますし、ま、あこの1日の流れの、どこかで発表するっていう可能性はもちろんあるよね。うん、ということで、まあ、刀舵何もなしっていうことは、ないんじゃないかなと思うんすよ。うん、何もなしっていうのはね、さすがに、うん、さすがにそれはないんじゃないかなと思いますしね。なんかしらこう、発表じゃないけどさ、 やっぱこう絡めてくるっていう可能性非常にあるし、刀舵の里編をオーケストラコンサートでね、えー、絡めてくるっていう可能性はもちろんあるよね。うん。まあ、それは、まだ捨てきれないということでございますが、まあ、こちらのタイムテーブル、もう一度見ていきましょう。あの、皆さんね、えー、どう思いますか<笑>僕はちょっとなんか、なんか、あれ大、大丈夫へへ<笑>俺、大丈夫かなって。 すごい今不安な気持ちになって目が覚めたんですよね。うん、すごく眠たい、あー眠たいなーってなってたんですけど、すごく目が覚めたということで<笑>。皆さんのご意見をお聞かせいただけると嬉しいです。え、先日ね、えー、9月の24日、おい、新情報発表だぜ、オラーつって。 めちゃめちゃあの、張り切った動画出しておりましたが、突如雲行きが怪しくなってくるというね、え、現象が起きております。そしてですね、皆さん、えー、雲行きが怪しいのはもう一つ理由がございまして、それは何かと言いますと、キャストさんでございます。えー、キャストさんがですね、鬼滅の刃のキャストさんが、えー、今日ね、まあ、この最新情報というのを発表されたんですが、えー、いません。いません。ちょっとマジで、おい、マジで、ふざけんなよ、おい。そんなことある。 まあ、一応ですね、えー、9月の24日には、えー、生放送もしますし、えー、この最後の最後までね、えー、油断はしちゃいけません。えー、と、そしてですね、えー、本日歌詞の発表がありまして、そちらを見ていきましょう。エメさん、来ます。残響参加、歌う予定だと思います。これは、えー、この残響参加の MV がね、えー、後ろにあります。えー、もちろんこの、えー、最後ですからね、エメさんに関しては4時台ということで、えー、最後の出演にエメさんが鳥でありますよ、と。 いうことで、本当に最後の最後まで、えー、期待はね、えー、できるし、えー、本当にね、えー、気合っていうのは入れていきたいなと思うんですが、この新作発表というところ気になるし、どうなのかなと思いますが、皆さんのご意見っていうのも、ちょっと大事なのかなと思います。僕の最終的な意見としましては、これちょっと雲行き怪しいぞと思っております。はい。ということでね、近々、 ちょっとこういうことちょっと考えてね、えー、どのタイミングで鬼滅の刃最新情報を発表するのかっていうことを、ちょっとまた再度、練り直していきたいかなと思うんですけどもね、えー、ちょっと本当に、えー、いろんなこう、鬼滅の刃のイベント情報とかちょっとまた調べて、えー、今週の土曜日、えー、まとめた動画ちょっとまた作りたいなと思いますので、えー、そちらもご覧いただけたらなと思います。まずは皆さん、えー、アニプレックスオンラインフェス、 まあ、ここで、一つちょっと、まあ、鬼滅の刃は絡んでくるので、えー、そこはまあ、あの、一つ見ましょうよということで、えー、よろしくお願いします。ただちょっと、刀舵の里編に関しては、雲行きが怪しくなってきていますよということで、制作にもしかしたら時間がかかっているのかもしれませんよということでございます。まあ、近々鬼滅テレビとか、あそういう朗報が入れば、あすぐさま動画で撮りたいなと思いますので、まあ、そちらの、特別番組、鬼滅の刃さん、どうか、よろしくお願いします というわけで、えー、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。急遽でした。ありがとうございました。